というアイししししししててまままままいいいいいいいりりりた日本とととくらのでですすすかあーあよよよよさこいよさおがとうござによろしくお願いします。 えー、会場をみんなでウェーブしましょうというふうにありますので、えー、上のステージのメ、ね、ンバーがビームを会場に通移するときにです、ね、向こうの男の子2人が今ジャンプしている2人がですね、走りますのでそれと一緒に会場でウェーブをしてみましょう。ちょっと練習してみますよーいスタート えー、新年幕の、ね、2020年からなかなか思うような活動ができておらず、東野君のお手役につきましては、えー、3年ぶりの出演になります、正直、ですね、このステージを経験したことあるメンバーが今日ですね、このステージ上に大体5分の1ぐらいしかおりません、また初めての部分で緊張して、なかなかね、思いように踊りができないかもしれないんですが、全力で踊らせていただきます。踊り子 それではまいります。 WEEEEE、hey. オッしたでーさ組の皆んありがとうございました。